こんにちは鶴ヶ島の踊り隊験です今日、最後のお題となります一生懸命力いっぱい踊りますどうぞ、ご洗脳ほどよろしくお願い申し上げますよろしくお願いしますそれではまいり人生最高のハネクタ笑顔の花咲かせます構え 誰も「中へ」えー うう「あとくりとくりとくりしろ」いい「イいねイいね」 ー突破ー会場の皆様、並びにスタッフの皆様、本当にありがとうございました。す